こんにちは、ブロードです。今日はですね、福岡生活のいいところといまいちなところをシェアしていこうと思います。福岡生活コスパがいいですよとか、生活しやすいですよって話がすごく広がってきてるんですけども、じゃあ実際住んでみてどうなのか、僕が福岡に移住して8年経つんですけれども、8年経った今、いまいちなところといいところと、セキュラルにお話ししていこうと思います。 僕のチャンネルではこうした福岡の生活だったりコスパのいい生活の仕方だとかミニマルな生活についてまとめてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですね福岡のいいとこといまいちなところを挙げていこうかなっていう話なんですけども実際福岡行ってみたいなとか福岡生活してみたいなとか移住してみたいなっていう人は結構いらっしゃると思いますでも実際どうなのか生活してみて僕が移住者として移住者の立場で実際にどう感じているのかちょっとしたリアルな部分をまとめていきます 正直でですすすね福岡生活して僕はすごい好きなんですよ大前提として好きなんですけども好きだからこそちょっと言える赤裸々な失敗談だとかいまいちな部分もまとめていきます。 で、一つ目、僕が一番好きなところなんですけども、何がいいかっていうと、やっぱコスパ生活ができることなんですよ。僕、生活費、えー、大体7万円ぐらいで生活してますよっていう動画をですね、以前上げてるんですけれども、福岡だとコスパいい生活ができます。えじゃあコスパいい生活、コストパフォーマンスがいい節約生活ができるっていうのは、なんでなのかっていう話なんですけれども、実際僕がやってるのは、もう3つぐらい。 ポイントがあって一つはランチのバイキングを使ってますランチの使い放題サービスっていうのがありましてそれは何かっていうと月々ですね6500円ぐらいで払うと毎日ランチが食べ放題なサービスがあるんですよ食べ放題といっても1日1回の制限があったりだとか今12月なんですけども12月は1日何回でも使えるっていうようなキャンペーンがあったりだとかっていう風にコスパ生活がすごくしやすい 部分がありますで2つ目なんですけどもカフェの利用ができるんでカフェの利用のサブスクリプション月額使い放題のカフェを利用して毎日何回でもカフェに行けたりだとかっていうようなサービスがすごく利用しやすいのが福岡の良さですプラス家賃も安かったりだとかっていうことでコスパの良 い, い生活ができるのが福岡の良さです1つ目はコスパの良 い, い生活ができるということでした2つ目 福岡の良さなんですけどもコンパクト生活がでできるんですよコンパクトシティっていう風に福岡言われてるようにすごくコンパクトです。で w i f i の使えるカフェがいっぱいあったりだとかあとは地下街がすごく充実していて寒くなる冬でも地下に行って潜ってで生活というか買い物だとかもできると。 で、プラス、あの、ブックカフェだとかの利用もしやすくて、え、平日だとか、もうほぼほぼ並ばずに利用できます。やっぱり東京だとかのブックカフェって土日すごく混みますよね。福岡もまあまあ混むんですけれども、座れないことはないというぐらいの混み具合になって、すごく利用しやすい、コンパクトシティであるっていうのも二つ目のポイントです。え、二つ目のポイントはコンパクトシティである。 で3つ目、3つ目の好きな、僕が好きなところはですね、料理がリーズナブルで美味しいところです。えー、居酒屋だとかって結構東京だとか大阪だとかいっぱいありますよね。でもたまーに失敗したりしませんか僕だと観光客として、えー、東京だとか大阪だとか行くんですけども、たまーに、あちょっとここなんか違ったなって思うことがあるんですけど、福岡はそこそこ、なんかこだわりの強いお店が多い印象があります。これも う, もう僕の個人的な感想なんですけども、こだわりの強いお店があって、で、プラスリーズナブルで。 東京だとかだとランチだと2000円だとか1500円だとかしたりするお店もあったりしますよね福岡でもまあそこそこあるといえばありますよいろんなお店があるんですけども結構リーズナブルで1000円とか800円とかで食べれちゃうのかなっていう印象があります美味しい料理をリーズナブルに食べるっていうのが福岡の良さかなっていう感じですこれが3つですね僕の好きなところをまとめていきました1つがコンパクトシティでコスパいい生活ができますよで2つ目がリーズナブルに 生活できると コ, コストパフォーマンスが良くてプラスコンパクトしていた3つ目が料理がリーズナブルで美味しいっていうところでした次じゃあいまいちなところってどうなのっていう話なんですけどもいまいちなところ、えー、実際3ついまいちなところを挙げてみると1つ目何かっていうとコンパクトしななて程よく都会程よく田舎っていうふうに福岡を表現されることが多いんですけども正直 コンパクトすぎる部分もまあ、デメリットなのかなっていう感じです。えー、どういうことかというと、やっぱり同じ場所に住んでいくとちょっと飽きたりしませんか 僕も大阪行ったりだとか東京行ったりだとか結構するんですけどもちょっと同じ場所に滞在するとちょっとずつ飽きてくるんですよ同じカフェに行ったり同じレストラン行ったり同じランチしたりっていう風に同じようなルーティーンになってくるとマンネリ化してきますよねまあもうどこの場所でもいるんですけどもコンパクトすぎるがゆえに飽きやすいっていうのが僕の個人的な感想ですでじゃあ実際どう対策するかっていうとやっぱり福岡って あの空港がめちゃくちゃゃく近いんですよなんで海外だとか日本国内を飛びやすい海外旅行だとか国内旅行に行きやすいっていうのが福岡のメリットかなとなんでコンパクトシティでやりたいことがなくなった時にはすぐ飛び出せるっていうのもありかないまいちな部分でもありますしまあ飽きたらすぐ出れるっていうのもメリットなのか福岡の良さかなっていう感じですで一つ目のいまいちなポイントはちょっとコンパクトすぎる、えー、個人的な感想なんでまあもうコメント欄にあのー 上げ足を取るようななコメントしてもららったらあれなんですけどあの項目としてすぎるっていうのも個人的な感想です2つ目もうこれいまいちな部分は僕の感想なんでもう何とでも言えるかなっていう感じなんですけどもあの空港が近い空港が近いんですけど国際線がちょっと遠いんですよこれちょっといまいちなポイントです福岡はあの空港がすごく近いですよっていうふうに 博多駅から5分で着けますよっていうふうに言われてると思いますが実際国際線はちょっと遠いんですよ国際線に行くのには例えばあの空港に博多駅から空港駅に着いたとしますよねで着いてからバスに乗らないといけないんですよなんで福岡から国際線に乗るときはちょっとデメリットかなという感じです福岡 空港に着いた後に国内線から国際線のターミナルまでバスでだいたい15分か10分ぐらいかかるんですよねそれがちょっとデメリットかなっていう感じですでじゃあその、ね、博多駅からバスが出てますよっていう話もあるんですけどもバスこの前僕遅延したんですよバスに乗って空港行こうとしたらちょっと渋滞に巻き込まれちゃって。 ああ、バス乗ったのにと思ってギリギリになって、ああ、じゃあもう絶対バス使わないと思い始めてから最近はバス使ってないんですけども、国際線に行くのにバスを利用することが必須なので、ちょっと大変かなっていう感じです。二つ目、二、えー、つ目はあの、空港が近いけど国際線ちょっと遠いですよっていう話でした。次 3つ目3つ目なんですけども福岡リーズナブルで食事おいしいって言いますけどもおすすめの屋台は僕は持ってないっていうところです、えー、おすすめの屋台結構屋台があの人気ですよね福岡だと屋台でおいしいっていうふうに言われてるんですけども屋台ってそんなに行きますかっていうのが僕のちょっとしたいまいちな部分ですで食事がリーズナブルでおいしいんですけど屋台ってあんまり行かないんですよ なんでかっていうとちょっと僕的に個人的にですよ屋台ちょっと寒いなと思ったりお酒飲まないといけなかったりっていうので屋台にあんまり行かないんですけど屋台のおすすめを結構聞かれることがありましてちょっとした屋台 の, あの、ね、ネタを取、えー、っておかないとなっていうふうに僕は個人として思ってますただ屋台やっぱ行かないというか観光客向けっていうのがあるのかなっていう印象で、えー、ちょっと行けてないっていうのがあります 例えるなら大阪で言うとあのお笑いの劇場がありますよねお笑いの劇場結構あの観光客の方が多くて地元の方が少なかったりっていうの現象があるのかなちょっと、えー、例えが悪かったんですけどあのおすすめの屋台があるといえばあるけどないといえばないと。 いまううの部分がありますリーズナブルで美味しいんですけれども美味しいがゆえにちょっと屋台はあんまり行かなくて困ってるかなっていう感じです今日はですねいまいちの部分と好きな部分をまとめていきましたいかがだったでしょうか僕個人としては福岡生活結構好きなんでどんどんどんどんやっていくんですけれども、えー、福岡生活コンパクトしていいよとか、えー、コスパ生活できるよとか リズムで美味しいよっていよう反面実際ちょっとしたデメリットもあるのでそういった移住を考えてる方はそういうねデメリットいまいちの部分もフォーカスして福岡失敗する移住が失敗するっていうのをないように事前に調べて移住してみてはいかがでしょうか。で僕がです、ね、今後です、ね、福岡移住に やってててみみたたたいいととか福福岡岡移住しし人に向けた福岡の家を作ろうとしてますこれちょっと今福岡の計画であるんですけれども福岡のフリーランスの家だとか福岡に移住してみたい人が気軽に来れるような場所を作っていこうかなというふうに思ってます。 で実際あの物件を探してるんですけども物件がまあちょっと今地価がすごく上がってるというかあの物件価格が上がってますよねもう日本全国プラス福岡に人気が集まってる分物件の価格が上がっててなかなかいい僕の計画に合うような面白い物件がなくて困ってるんですよね今後ですねこうした福岡の家を作りつついろんな場所でどんどんどんどん福岡のイベントだとか福岡のフリーランスイベントをしていくんでよかったらえ ね、YouTube のフォローとか、YouTube の登録よろしくお願いします。で、またですね、僕はあの Twitter もやってまして、よかったら Twitter フォローしていただいて、福岡のフリーランスの家だとか、えー、もしね、ご協力していただける方があれば、面白い情報があれば、ぜひぜひコメント欄だとか、Twitter の DM で送っていただければなというふうに思ってます。今後ですね、福岡の家だとか、バンバン作って、面白くね、盛り上げていければなというふうに思ってます。よかったら見てみてください。というわけで、今日は福岡の、えー、移住した、 8年目のフリーランスが語る福岡の移住の良さと悪いところでした。また次のとこでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。